まず初めに踊り込んでまいりましたのは高円寺の青い神殿でございます森田正則さんもはじめ50名の皆さんです青神殿は昭和42年に結成大名行列を思わせる手編みを先頭に内輪さばきが光る赤いはっぴの子供踊り時に激しく時にしなやかに踊る女踊り 笑顔あふれる息きのいい男女発表どり携帯で独特なリズムを刻む「なりもの集」これらが織りなす路上パフォーマンスを皆様どうぞお楽しみください